さんとちょっとタイプ近いんですよね、なんか中足メインにいく感じ、川又さんと違う感じ。はい解解説で2人とも解説ででも<笑>あ上手いな<笑><笑> あ、惜し い, しし い, いあー<笑>今のは、遅れ末、さがみチーパーのもみを投げ返したって感じです ね, ねいい竜巻と両対応の重みを投げ返し、深 い, <笑>深い うまいや ん, ちゃんととでで落としてせせない4、ね、かなり返せつから、ね、返せないな返せないい回くねねかかりらすすうまいな。 ダブラ リ, ダブラリ、うん、カファンデスクリー入って、うん、えこれ1ゼロじまで1本し1ようか<笑>まずは1ゼロですねも音<笑> お, おさんはなんかなんだろう弾きもあるけど、はい、田村さん的な圧力もあってなんか丁寧だし太いっていう感じのね、はいはい、ジャンギー うん、あ, あ、浮き攻めがうまい、うん、うまいですよあ、惜しいうまいうあー、なるほど最後あれ、残虐使いますよね遠目に見てからジャンプ 中足がちゃんと当たるところで振るのが白さんの強いところう、ね、こうなるとちょっとね残疑も逆転難しいですよね正直だからなんか端に早く詰めるのが川俣さんとか 指しさんのスタイルなんだけど志ロさんは丁寧に戦って、まあ、端に行ったら行ったで、まあ、取り囲してみたいな感じなんですよね<音楽>うわ<音楽>こっから理由も厳しいけど うわしっかり安全がさないね当たる位置もあるんですね し, しゃがみアードしたからじゃないかなローだと普通立ちガードになっちゃって離れるんだけどしゃがみアードだからガードが近くなってダイヤ収穫冠が確定した感じかな多分<笑>うわよく見てるな今の 踏み込みがうまいこっから殺しきれるかがああ、ダブラリ出なかったのかなあのダブラリをミスったときにヘッドバット出るのを何とかしてほしいんですけど本当にさらにねだから右下とか前下とか落ち越したとかでダブラリ出せばバけても下がりパンチになるからね。それでもいいかもしれないけど ただ歩きながらだとどうしてもね、なっちゃうんですね。あ、見てください。あ、見てくだうん、見てかださい。すごいちゃんと見てますね。地上も、ハードも両方。はい、ああ、勝利をしたか。何やってたんだけど。はい、ああ、ナイス大足。ダイ あー上い投げたら竜王も負けてたけどね、あの残ギがローアウトにいくときにどうしてもガード確認のあ作っていくのが難しいんですよだから竜巻をらっちゃうんですよねガード取っちゃうんですよ前に入れるかそうそうそ う, う今ところで何年ですか、えー 白さんに…ん飲み物に飲み物に…飲み物ああうまいああズツき今の体力的に多分…やっ転狙いでタスマキだったらズツき当たって一発で逆転できるっていうプランだったんですよね うん地獄好きたまりがそういう時のたくさん時があるのは竜巻と両対応って、ね、竜巻が出ても落とせるから地獄好きにする場合も<笑>うまい踏み込みああ あ、これきついよきついよ。もみさんどんどん前に来るからリュウもかなりプレッシャーありますよね。すんごい前出てるから。うん。リュウはあと一発で死んじゃうからかなり厳しい。ああでもこれで。で これで意図無いでどうするあ飛びかーいや、飛び悪くなかったですね悪くな い, く な, い、ね、なんか、ソーリューだと飛び合い打 だ, だ, だから通常対空だった、ね、悪くても相打ちなるみたいな、多分 ね, ね、通常対空だったらや足だったら大盤勝つし、はいはい、うんいい選択だったけど やっぱり本当、お互い端がね、<笑>だから、どう端に打ってくからっていう。いいああ、ストーリー出ますね。 <笑>でもこれ残疑だがあとか回<笑>ああ今のダヤシはあのー、あ残りー 両が削るときによくやる踏み込みの足かちょっと、ね、ょ中足を空振っても少ないような位置でちょっと当てにくるやつをや先を見る置き台しで落と、うん、した感じですね。 ちとうまいははねししっかりてこれ、ね、うまいな中の前がうまい、ね、うまいですね。うん あそこしかも先端だから中央ちゃんとそのなんだ一度前で打ててれば中央支波動にダブだんいくらわないのかなもしかしたららない時があるような気がしますあと分かんないんそうなんですよね映っていいのかがこれマイク入ってますあ入ってるかあれ今いくつですか今分かんないいくつなんだこれ今いくつですか強いなあ うわういイスよく見てるよ<笑><まい><笑>しっかりしておる。 4発刻んで可愛いのダブルアリーってかったな<笑>す読みですよ、ね、ああそうか今度は勝利ブかぶった。 うかなあっ そ, そうか。 なななんか無なりつけでが数えらて全がれい<笑>ここであれは返せるんでたぶん話でやってると思うけどでもねなんかガード1択だったらガード1択っていうかガード読みで出されたら結構口がかかりますもんね ロさんの理由は川俣さんから見てどうなんですか、はい、残留戦でこうなんかすごい違うなっていうか、いいところとかって、どうなんですか、<笑>川俣さんと違うところ、全然違うけどもスタイル的には。やったっす ね, ね<笑>おーおー<笑>べるんかいしかしも 川童さんの答えだと中足そんなに使わない、はい、なねえそうのはう、ね、アリだろううん、ありだけど<笑>あの…でも普通はあのほら龍のああいう中足がちゃんとガードあんなにちゃんと当てらんないんですよね当らないいすごい上手いですよねそう、そうそう、上手いのあの中足が い, い, いえ<笑>すごいの、見てるよ。<笑><笑><音声> いやー、ういやういやいやおキズめがね、うまい、巧妙、巧妙、ね<笑>ね、なんかこと。 頑張れーあー素晴らしいこれからね。 マーキーの方が今やっぱ出るでしょ、弾きだけだって。ん今、いな なく7ぐらいるかか<笑>ましいよ。かましいよ。俺だけ弱いみたいに言う な, そ う, な<笑>そうじゃんじゃ そ, そこらへんに引いとこうさすがに<笑>いや途中の問題じゃないから<笑>じゃあ応援でえー、っとコートチェンジして してサイドチェンジして、て。<笑>モ合オが 1P ですね、1P は弾きが出やすいというところがメリットで、はい、歩きガードしづらいというところが 2P よりはちょっと、なるほどうん、だから通常の、まあ、動き、前関係というか、立ち回り、歩きは 2P の方がいいですよね、あと、端でスクリュやったときに、端に持ってきやすいのが。 1P だとしっかり前まで入れないと1回転させて端に持っていけないからそこはメリットでも弾きのあるなしでかいっすよね結局ね弾きってるうのあるなちは ね, あいますよねないとねこうなると厳しい まあ あ, ー惜し い, あーいうねバブアリがねー。 河野さんですかダブラリーのこの難しさ、はい、<笑>ダブラリー<笑>ダブラリーをダブラリミスってなんか本当なくなっちゃうのとかしょうがない、うん、<笑>そうそうそうそう残機の宿命ですよ六四うまい マでうん。そう。これ巧妙に。うん、あ, はううあ、リードしてる時ですか？ う, う, うーん。おめーなんか残暑かい的には待っててもあんまいいことないからかっぱ攻めたいですよね。結局。う, ん, うん。そうそうそう。しのべですからね。 私の取り籠のり仕方ってなんかコそうあの何、ー、だろう 中足の無理とやっぱ勝利を出対応できるところなんですよね。そうそうそう。そうそうそう端に詰めてここからあと一発。うまい。すごい<笑>。すごいこれは。今のジャンプジャンプパンチなんだろう。分かんないけど。見るできないですね。うん。 あれ端のやっぱりもみをプレッシャー若いですね。 踏み込み込中足がうまいああ<笑>ここでねえからスクリュー決まって<笑>ああまあう <笑>あああ、まあまあままあ、<笑>ですねう い, うまいしっかり波動を見てでダブアイで切って。 ーででで戻ってきたけどどどめでこれるるるさううななーーシーガードですか な, んでんれなぜガードできる<笑> <笑>ガードできる<笑>この前の白さんが踏み込んで出していったのも熱かったです ね,、まねあ の, チシのいつも強足とぶつかるところを踏み込んで出しちゃったところはね端になっちゃってここから早く切り替えしたいあ本当中央に漏れましたね いいスクリーだやうー強今のはね、ないです無理<笑>いいみみあ竜巻で返そうと。 ワンンチャンお っ, おーしっかるいやった イ, ー, だ イ, イ, イいうわー、大やしか。 あれね、8の5ここぞって時に誰が使ってくるな使い分けがうまいです ね, ね 8−5 もみを頑張ってやばいこの 端, 端が本当に強い残技はうん もうここを抜け出す技術も本当、結構必要ですからね<笑>まあ技術が結局、バクチコードをしないと抜け出せないですよね、うんリュウの あ, ある程度は。ガ、うん、ードしながら前でんのがベストだけど、これはこれでまた、ねうん。 どうなる ーフェイントに1回入れてからのミドル惜し結果は大きキスクスキルでうまいおこれはさすがに いや、さんここからね、やばい粘り強いですよね。り強いいこれね、ねねダブやが難ししんですよ本本当に、ね、本当にに、ね、頑、ね、頑張ってガもを頑張っってて あ出るなうん。 いやーいい勝負でし た, ーいいでした<笑>なんかねーえっ10対 5? 10対5 <笑><笑>やっぱ ねえ、恨めると、なんか序盤はオケゼメがすごい当たってたんだけど、うん、途中から、なんか竜巻がしつこかったやつね。とにかく、うん、これでもかとか、ずっと竜なきてなんかそれで裏も洗えちゃったりね、うん、なんか難しいですねんでもこれいい勝負で、ね、いい勝でした、ね、やっぱ残儀有利ですか残儀有利とは言ってないね言ってない俺は残儀有利で言っていないわ<笑> お疲れさまでした勝利者インタビューをしろ、あのー、さんお願いします最近 も,、はい、もう美容がものすごい強いって、ね、後ろにで も, でも勝ったり負けたりだったんで、まあ、こうやっていい機会になったとたまにちょっと、ね、嬉しいですお ー, あー<笑><高で><笑><笑>それでこれうれやっぱり勝てる嬉しいわよ